えー、会場の皆さん、こんにちは、えー、ただいまご紹介になりました、あ宮城県は仙台市より初めて参加させていただくことになりました、えー、昨日からですね、私、えー、ここの場所に来ておりまして、えー、ここうのふくろけ あ, の袋だあっちのパレード会場、昨日 見, 見てましたね、すごい雨で中止になったということで、もう靴までびちゃびちゃになりながら、昨日は拝見させていただきました。 さて、私たちですけれどもただいまからご披露する曲はテーマは奈良に宮城県の北部に位置する場所気仙沼という地域にございますその気仙沼を題材にした曲で作っておりますのでかきさずご支援よろしくお願いしたいと思います何せ今回ですね今日初めての演舞ということでちょっと人数少なめではありますけれども宇宙船らしい演舞をご披露させていただきたいと思います どうぞ会場の皆様方温かいご支援よろしくお願い申し上げます。 2022 i i d e のどうもありがとうございました。